病脇からって言葉があると思うんですけど、あれってもともと、病い脇から治すべしってことで、風邪をひいた時に脇を冷やすことで治せるよっていう風な話が、いろんな形でまっていって、病い脇から、気力からだよねっていう風な話になったみたいですね。あー、嘘っす。ってことで今日も視聴紹介やっていきたいと思います。熱湯モード。熱湯モード。熱<笑>湯モード。熱湯モード。熱湯モー ド, モー ド, モー ド, モードエウルアさんが新キャラということで生かすどういうことッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッニッま あ, まあ、まあ いいでしょうここ2枚かないいガちでいい、えー、都会のスキル発動か添付カードのコストがマイナス1だから先行かそうっすね凍結分殴りかなそれはあの凍結つきじゃなくて え, すごいえなんかついてるかっこい い, こ い, いみんなに付与されてんのかなえみんなに付与されてないこれアクションカードだからかポストがてるマイナス2だから2のやつ使った方がいいねちょっと待ってくださいねなんですか素晴らしいことに気づいてしまいました俺も素晴らしいことに気づいてしまったパイモンが1コスで出せることにそうなんですよパイモン1コスじゃん<笑>パイモンで4ダイスくれるのに1コスで出せるってぶっ壊れてるでかい打ってしまいますかパイモン召喚 やりますね、カード引くえっ、ー、とクラゲの誓いあやっぱ3人分あるわまあそうだなまあいいでしょう殴るぜ出しておかぶせてくるね<笑>えじゃあこっちにキャラクターチェンジ 見てこれキャラクター一人一人のだからねスキル安くなるの炎二で撃てるのかうん強いなこれは参ったなたぬき水付与と炎で四ダメかなそ<笑>れはおーおーおおすごいの来ちゃったよ<笑>今ないもんそうなんすよ行方気を発動するぜ。 股間奥義しましした、はい、も召喚君も股間奥義しないいか元素爆発何る強てて<笑>強すぎあまあまあ。うーんということは。 そうだね7点出るねこれは大変だな大変っすね1コスで4コス分の使おうかな1コスで4コス分なんですかこれ強すぎるまず7点だこれはワンチャンひ当たって強いうん早いな通常かな OK 凍結痛すぎるどうしようか どうなっちゃうのかなこれはどうなんだ移動した方がいいのかでも殴られるようなキャラクターチェンジいい判断だと思いますいい判断ってよく言われませんかあよく言われますウルト発動えー、強すぎるよいしょ、えー、なら一回戻して増やして使っといて今回は特に何もできないのでラウンド終了ですオッケーハスパイ来いハスパイ あれ、うん、まだハスパイハスパイコンガンマンですねハスパイコンガンマンさん<笑>はいハスパイコンガンマンですしかしね私9ダメージ当たることで生きるんですよ9ダメージアタックをしかとくらえ9ダメージアタックええ<笑>やばいやばい通常攻撃をするぜああ、えー、ほぼ勝ちじゃない俺通常殴って 俺はご飯を食べるぜ勝ちですかとは君は気づいてないようだな何？何？なに超運フィールドがあと2回あることえ本当じゃんうダイスこんなにあるのに回収してくれこれ<笑>俺の残ったダイスを回収してくれ君を凍結させたくはなかった君はないようだなダメージをさらにプラスにするぜオーバーキルじゃないのかそれは